そそろそろ砂隠れだな油断すんじゃねえぞ相手は人中力なんだからオイラの術はすべて芸術だちゃんと準備はしてきたそれにリーダーからもらったこれも師匠ニ人つったっけかどれほど使えるか楽しみだぜ さてと、それじゃあそろそろ始めまあサソリの旦那は見てればいい今回はおあんまり待たせんなよ一尾主角の人中力砂漠のガーラか。 よし。ここまではうまく近づけたな。あっ。その頃も、お、ん砂の氷炭に額の文字。お前が風かけだな。しかし、よくもオイラの存在に気づいた。砂漠に踏み込むものは、すべて俺の手の内にある。 隠密にことを済ませようと思っていたが、こん、けど、てめえを探す手間が省けたぜ。それじゃあ、早速仕事に取り掛かるか。この里で、お前の好き勝手ができ、へへ、驚嘆するがいいぜ。おいらの最高。赤月。 俺の前に立つのなら、消すだけださて、一尾の陣中力がどれほどかまずは様子見といくか任務開始<ス><ス>おいらのアートだありがたく吹っ飛びな<ス><ス><ス><ス>なよ、傷たべ 君はさせない。我らも、か風かけ様。ここは。任せる。俺は暁を追う。 爆発する粘土細工か。おいらのアートを粘土細工だと。てめえ<音><音><音>やるねえ。粘土それじゃあ。あなたは、い<音>つもりだ。<音> 彼らを助けなければ。 フッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッだッフッフッフッフッ もっと抗ってみせろよ。うん ありがとうございますへえなそれじゃああれを使ってみるからうんどうなっているこいつらいつの間に風影様今入った情報ではそいつらは忍術の類いのようです忍術どうりで正気を感じないわけだな 風影様、ま、ご分をあれだけの敵をたった一人で恐ろしいまでの強さだえっだ。 どういういなんだあれは連中おーおお案外役に立つじゃねえまあ、芸術と呼ぶには風影様新たな暁の忍びどもですがいやその証拠に地面に描かれた文様から無限なるほどなならばその発生源を潰す。 すっごいりだ っ<笑><笑><笑>風影様お前たちは手を出すなやつは俺が倒すよう少しは芸術ってのを理解できたかお前たちはやりすぎて。もはや容赦はしない<笑>無駄だそいつがオイラのセリフだ<笑> うん、ドカンと行くでドカンと行くで意外に砂を扱えるんだったらさすがに血のりがあるかかりだなお前はここで終わりだこ<笑>れぐらいのハンデがねえとつまんねえんだよしの<笑><笑>んなよこれ。ーっこいつ タイプの違う爆発物を使い分けるのか。オイラのアートは完璧だ。うん。お前たち赤月の狙いは何だ決まってんだ俺たちの狙いはお前だよ。風陰。オイラが負けるだと、あ、ありえねえ。任務達成 終わったか。手強い奴だった。へへ、その油断が命取りで、の、<笑>遅いぜ<笑><笑> <笑>殺さないようにってのが割と難儀だったけどこれでノルマクリアださてさっさと旦那と合流しねえとな。 バカゃん揃いましたうん一体どうしたんです悪い知らせだはじめえガーラ柱を失った砂がれは大きく動揺しているすぐに取り戻さないそれでは我々第七班はああこれより第七班は 直ちに砂隠れの里へ行きその後、砂隠れの命に従い、彼らをバックアップし、押す事態は一刻を争う。 Thank、you